は金黒です今回は SNS でマネタイズしないのは今の時代もったいないっていうお話です私は YouTube でマネタイズした結果を定期的にこのサラリーマンが YouTube でマネタイズの中で公開していますその金額はもう大物 YouTuber から比べると確かに少ない金額で最近だと6万円から10万円ぐらいの間で 毎月マネタイズできている状況なんですけど、まあ、確かに大物 YouTuber からしたら些細な金額なんですが、サラリーマンをやりながらその6万円から10万円ぐらいのマネタイズした金額っていうのは、うん、実際生活してても心にゆとりができたり、サラリーマンをやりながらその6万円から10万円ぐらいの副収入があるっていうのは、かなり生活として楽になります。まだ 私自身は6万円から10万円なんですけどもう少しサラリーマンをやりながら大きく稼いでいらっしゃる方も多くいらっしゃると思います今 SNS で稼ぐ方法っていうのはたくさんあって2015年ぐらいだとブログでアフェリートをつけて収益化するっていうのがかなり楽な手法だったみたいなんですが現在 Google の規定が変わってそういう弱小といいますか 個人のサイトになかなか引っかからないようになってアフェリエートで稼ぐっていうのがだんだんしんどくなってきているようなのでそこから YouTube で今マネタイズするっていうのが一つの流れにはなっていると思いますやっぱりパソコン離れっていうのがあるんだと思うんですけど文章で多いよりも YouTube のような動画で映像で見せた方がわかりやすいとか見てる方も私の YouTube でも 実際どんなデバイスで見てるのかっていうのが YouTube を運営してるとわかるんですが圧倒的に多いのがスマートフォンで動画を検索してるっていう方が多くてパソコンで YouTube をご覧になってる方っていうのは割合的にだんだん減ってきていますそういうスマートフォンに特化しようと思うとやはりブログでアフェリエイトで稼ぐっていうのはだんだんしんどくなってきてるんだろうなというふうにも感じますただ最近は YouTube 以外にも、例えば、Instagram で10枚ぐらいの写真を載せるようなことができるんだと思いますが、その何枚か写真を載せれる中、4コマ漫画的に使ってうまく収益化されている方や、また、TikTok でも収益化できるような感じを聞いています。YouTube がいいかどうかというのは、私自身はっきりわからないんですけど、いずれにせよ、 テキストベースよりも映像ベースで稼ぐっていうのが、うん、マネタイズしやすいんじゃないかなという時代にはなっていると思います SNS でマネタイズする良さは全部で3つあってまず1つ目は初期投資費用があんまりいらないということです結構多くの方でスマートフォンを使って YouTube 動画やまた Instagram や TikTok で収益化してるっていう方はたくさんいらっしゃると思います 私はミラーレス一眼今使ってるんですけど、最初、ある程度収益ができるまでは全然スマートフォンだけでも問題ないと思います。どちらかといえば、そのコンテンツがいいかどうかによって、よし悪しが決まるんだと思いますので、最初、あんまりカメラ自体はあんまり関係ないというふうには思います。そういう初期投資が SNS でマネタイズするのには、あんまりお金がかからないっていうのが一番だし、二つ目としては、 例えば、同じ副業をするとしたら、例えば、コンビニで夜働くということになれば、かなり体力も消耗しますし、あんまり副業で体力を使ってしまうと、本業の方にも影響が出てしまいます。その点、SNS でマネタイズするっていうのは、ちょっとした時間、私だと YouTube の動画に2時間程度ぐらい使って、1本の動画仕上げることが多いんですが、まあ、そういう、 ちょっとした時間をなんとか捻出することによって、SNS でマネタイズするっていう、意外と体力がかからず、お金が、私の場合だと6万円から10万円ぐらいの今、収益化なんですが、その程度のお金であれば、実際、副業でどこかコンビニとかファミリーレストランで、別に体力を使ってアルバイトをするっていうよりは、全然体的にも楽だと思います。 SNS でマネタイズする良さ3つ目としては、SNS で情報を発信すると、ずっとマネタイズできるっていう良さがあります。これはどういったことかというと、私は YouTube の動画をアップしてマネタイズしてるんですが、過去に上げた YouTube 動画でも、ずっとどなたかが見てくださって、私が寝てる間でもどなたかが見て、そこで収益化できてるっていう状態になっています。それが 1本の動画や2本の動画や3本の動画や何本か動画を重ねていくうちにいろんな動画を私が寝てる間でも見てくださる方がどんどん増えてきてそこで収益化できてくれるっていう良さがあります一般的なアルバイトのような労働で収入を得る場合はその時間分働かないと収益化できないんですけど SNS の情報の発信のマネタイズは 過去に出した動画でもずっと収益化できてるっていう良さがあって、例えば、まあ、作家の方が本を出版して、過去の出版した本の中から収益化できてるっていう良さと、それと全く一緒のような感じで、SNS での情報発信も、一旦発信した情報がずっと収益化できてるっていう良さがあります。SNS でマネタイズする3つの良さ、元手があんまりかからない、体力を消耗しない、 発信したものはずっと収益ができるこの3つの SNS のマネタイズの良さは、他の労働に比べたらかなりコストパフォーマンスの高いマネタイズの方法だと思いますので、SNS で情報を発信してマネタイズしないのはもったいない世の中になっていると思います。私のこの YouTube チャンネルサラリーマンが YouTube でマネタイズでは、SNS を使ってマネタイズするコツや またノウハウを全部公開していこうと思いますのでまた次の動画も見てくださると嬉しいですしチャンネル登録していただけるとありがたいですそれではまた次の動画でそれでは